動画間違えた我ら日本軍は先日東京湾にて演習を行ったバリバリ陸上ですけど実はもともとは海底なので海である強行突破するなということで今回も当てじつつのはアメリアの戦データ戦だ 0% だってイルトがすごい人ゲームであるマジカル当てジやめろ切腹させるぞということで企画説明のコーナーとりあえず叫んどけばいいっていう5歳児もびっくりの発言やめろということで今回使うのはチャー知らないって人には教育プログラムを実行しますそんなの知らないんですうわ アーーーチャーは弓をを主体ににしたた食食料料でで常にパワーがついてたり矢を召喚できたりする食料だな今の説明で理解できましたかという質問で視聴者さんの 80% がノーと答えました。また48時間以内に全員が死亡しました。そんな SCP みたいなこと言われましても。ということで今回使うのはアーチャー。マリサみたいな食料です。私みたいな食料って何悪い意味だったら東京湾に沈めるからね。マリサみたいに害悪ってことさ。はい、沈めますお疲れ様でした。それにしても矢をーってくる敵があって欲しいですね。さては私と同じアーチャーかお前が今使ってるのはマイナーであってアーチャーではないからね。 ちなみにマイナーっていうのは鉱石を掘ることに特化した職業ですね。っていうかここいたら一生当たらないんじゃね ふざけたことやってないで倒しに行きます。まあ、この霊夢ちゃんにかかればお茶の子さいのさですよ。だいぶ多いわ。なんか敵がいるじゃないか。ジャマイカ国民に謝れ。まあこんな敵。私にとっては月のワグマ同然ですよ。むちゃくちゃ強いじゃねえか。ということで逃げろ。おー お, ーおー。おお私は今だけチーターそう。チーターなんだ。普通に意味がわからん。ちなみにその後は普通に逃げれました。逃げるだけが人生です。最悪の名言来た。最悪の名言とかいうパワーワード。それにしてももっと血を流してほしいですね。サイコパスのお方、お前らもっと献血しろ。ひをもっと選別しろ。 今の選別と献血で犬を踏んだつもりだったんだけどなぁこの発言にお二方はどう感じましたかラック大会から出禁になってほしいですね控えめに言って社会的に死んでほしいですねということでツルハシを作りますかところでこれ何の音これはチームの心臓であるネクサスが削られてる音だな何やと絶対に許さんぞ虫ケラどもじわじわと殴り殺しにしてくれるちなみに見失いました この間に私たちがいるエレメントサーバーのご紹介アナイアレーションが統合版でできる唯一のサーバーですちなみに似たようなサーバーはほとんどサービス終了してますねアナイアレーションの他にも色々なゲームがあるのが特徴的だよなというか敵がいてビビってます敵も一瞬動用してたぞ今のうちにあれやりましょうかやらないよまだ何やるか言ってないだろどうせろくのこと言わないだろかす言葉のトゲが止まらないなんと今回するのはあの一人ロシアンルーレットです聞いたことないけどどこで流行ってんの火星？これでも全世界7人が熱狂したんだよ マイクラなので倒すって言ってくださいマリサは愛想笑いだけしてればいいんだよ私スタッフ笑いのためだけに呼ばれたのにしては喋りすぎちゃったけど後で音声加工で消しておくからお前の発言絶対辻つまわなくなるよあが妻前逸ですかお前主営者に怒られろここでイペックスで鍛えたレレレ打ちを見せていく全く意味なくて笑った私の行動に意味がなかったことに全米を泣かせたそんなくだらんことで全米を泣かすな絶対腰光とか下小町とか泣くんだと思うんだそっち ということで金を掘りますか金はポーションや装備を作るのに役立つんだよな。ネクタスが削られてるが大丈夫か唾つけとけ治る治る。こいつさっきから思想やばない。人間だって脳生きてりゃ蘇生するので大丈夫。その脳が壊されちょっと待て今の話何めちゃくちゃ削られたので防衛しに来ました。ご返還直せ。分かったから怒んないでよー。マリサは怒るとすぐ切腹しろって言ってくるからなー。早く捕まる私。というか私の素晴らしき2キルを見ました。今倒した敵にも家族がいたんだよな。そんなこと知りません。こいつ最低だ。そんなこと言っても私の2キルは年後くらいしかひっくり返らないからね。大方ひっくり返る。 じゃねえか私のメンコには接着剤を塗ってあるので大丈夫ですネタなくなったらそれ流すのやめろ名曲を汚すなということで引き続き敵を集めていきましょうか今の敵ですよ間近よ殺さなきゃどうやら敵の食業は忍者本家では最近追加されたらしいですね ことはどうでもいいどうでもよくねえだろ埋めてやろうか今は目の前の敵を倒すしかないジャマイカジャマイカ国民の皆様申し訳ありませんでしたということで倒せました戦闘は全カットなのね全かそれ全カあるやつしか言はねえだろレイム逮捕歴ある説やめろそれにしても残りネクサス38ってヤバくないですかネクサスが削られきると負けてしまうんだよな 字幕演出がダサすぎる。ということで鉄フルになれました。ちなみにここまで実況してきたのは4分。そのほとんどが実況してません。ゆっくり実況とは、残りもこんな感じです。清田ンはいないのか誰かと思えばギロシンを導入した人だった。ということで適当に敵を倒しに行きますか。私の姿を見れば敵は逃げ出しますよ。おっとっと敵がいるじゃないか。私の山と拳をくらえ、ここで第2形態に行こう。フリーザ様かな しました。今の戦い方ひどすぎじゃないですかね。これが本当のアナイアレーションですよ。負ける方が悪いんだ。力こそパワー。音楽こそ。英語力の差。暴力は英語でバイオレンスだからね。そんなことはどうでもいい。よくねがよ学歴こそ思考だ。こいつ学歴野郎だ。殺せ。本当がダサすぎる。それにしてもキルの快感は最高ですね。これだけはやめられねえぜ。まるでカッパエビ戦のよ著作権、著作権。そんなことはどうでもいい。よくね名よなんか敵がいるじゃないか。ここは一撃訓 こ今度こそは当ててやりますよ見てくだちなみにその後はなんとか倒せたぜなんとサーバー再起動が1分後に始まるそうです終わったこれも全てモジャングのせいだモジャングを敵に回すな 消されるぞ。モジャング怖すぎでは私の普段を考えると日本政府から圧力をかけられてもおかしくはないですね。お前何やらかしたんだよ。反社会的勢力系ゆっくり実況。公安さんに目をつけられてしまえ。なんか敵がいるじゃないかボコボコに殴られてて笑う。ここで追いかけなければ貧乏巫女の流したる。勝手に浸らせとけ。というか残り1くんなのになんで来るんだよ。お前も同じことしてただろ。そんなことはどうでもいい。よくねえよ。ここは敵を倒すのみ倒せました。ザコーツ。そのまま終わりました。<笑>嘘でしょ嘘でしょ本当で。 はいどうも、皆様高報かはお集みでしょ。うかお発みでない方にはいの中に納豆をドバドバ。ということでコメント返しのコーナー。説明機能このコーナーは尺稼ぎを行い、視聴者維持率を増やそうとするゴミカスみたいなコーナーである。自分で言うのか、それでは早速返していこう。ドアを拳で壊しますか。このコメントはあれでいきます。パス、じゃこね失礼します。ここのサーバーアドレス教えてください。公式 Twitter に載ってます。だから説明、プレイ、エレメント。 ネットワークです懸案にプレイヤー指定のお知らせこれは前回の動画の一部だなマリサの発言だぞどう責任取るんだえ全員埋めればよくね次のコメント読みますダイヤとエメラルド作りましょう強いのでこれはチンケラーのことについてだなまた今度無料体験が来たら作ってみますだぜチンケラーって強いですよね編集すごいそれほどでもあります動画最高すぎるだろ気持ちよすぎだろいつも配信しか見てないですが普通の動画も面白いですねありがとうございます ということでミッドにやってきました試合が変わってるんですがそれはあの後不調だったので切りましたそれは試合変えても意味ないぞということで今回も使っていくのはじゃあポケモンで言うとクレッキですとカギはどこだ叩たき割ってやる相方がクレッキ嫌いだった件についてさっきから思ってたんですけどこれマイク ということで、ミッドに向かっております。ミッドは唯一ダイヤモンドが取れる場所なんだよな。ということで、やってきましたのは試される大地。全員かかってこいよ。この一律そかすは後で殺しておくとして。なかなかのコンテンな。先ほど殺害予告を受け取りましたが、それを裁判所に提出しまして。終わった。マリサのようにバカ突していきます。誰がアラブの油王だ。そんなこと言ってね。いや、それはお前の願望だろというか敵がゴミのようだ。息カ大佐かな似せてやるよ。私のさすがに体力やばいので逃げてきました。倒されるまでがチュートリアル。イケッポケモンみたいに言われましても。ちなみに未だ 終わったかと思ったということで私より下の装備をした人たちを倒していきますこいつほんと終わってるねだって憲法に記してあるから仕方ないじゃないかは何人であれ事故より弱い人を見つけたら制裁するべし第一条国民主権放り投げてそんなことメイすんなクソ憲法やめろということで下に降りてきました私ともなる高貴な存在がわざわざ降りてくることになるとは埋めるか終わったということでまた上に戻りますかいろいろと忙しいやつだなしっかり働いていると言ってくれたまえそれにしてもこのマップのミッドは広いですね東京湾あります。 ということで引き続き雑魚狩りを行っていきましょうか私ほどなれば脳が訂正しますそれにしても結構鬱陶いですねうん急いで緊急脱出ううううううううちなみに今食らったのはイモビライズ一定時間動けなくなるぜそんなことはどうでもいい私は今だけ取りそう取りなんだ攻撃したら操保護法違反だぞどうしようもなくなったら法律に頼るのやめろ 制作ししたたカットインを流したのはいいんでですすけけど死にそうです誰か助けてやっとかマリサの反応が完全に敵側のそれということで回復してきました死にかけじゃねえかまあさっきのしよりかはマシでしょお前死んでたの医者料払え普通に意味がわからないんだけどということで引き続き弓を置ちまくっていきますおっと味方ないスワップこの方は一応入れ替えることができるスワッパーみたいだなまあ私は最強なので大丈夫ですけどね待、ま、っ<笑> 名曲を怪我すなということで今回はこの試合で終わり高評価コメント待ってるぜ面白かったらチャンネル登録お願いします最後に喋る機会ないのかよ